ま「聞こえる過去の衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれ一つになれ」right!「暗闇に解き放つ勇気の炎」「絶対諦めない」「心に変わるさサえバトン Love is he?」 君は輝いてくいつだってビース惑星コムに降り立ったサイバトロンたちはアンゴルモアカプセルを発見見事回収に成功したのだビッグ・ンバイ アンゴルムワカプセルを手に入れました<笑>ここがお前の墓場になるテールシューター<笑>いかん間に合わないあれはやるなうん うん、あかやっか介なことになる回収せよディナリーありがとうございますビッグコンボイもう少しでアンゴルマーカプセルと一緒に粉々になるところでしたうんガイルダートのミサイルを撃ち落としたのは私じゃない誰かが我々を見ているうん ビッグコンボイ、どうかしたんですかい、いや、全員速やかにガンホーに帰還するイエスタースタッマッハキック入、入隊志願大変、大変、大変ですどうした 何サイバトロの宇宙船と知ってんのかだとしたらずいぶん不定野郎だぜ絶対レイドの宇宙空間にほっぽり出してやろうぜどこなんだ案内してくださいこっちです<笑>こ、ここですぼ、ぼくの部屋にいいか、みんな一世のせいで一気に飛びかかるんだぜ、うん、でも、いい人だったらどうすんの ぼぼくのぼくのへ屋。 ロングラック、血管浮かんでるぜもう、許しません僕のハイセンスなインテリアを、こんな馬小屋に改装してしまうなんてロングラック、変身こら今すぐ出て行きなさいここは僕の部屋ですアームシュートなに、うん、<笑>なんだなんだ せっかくいい気持ちで一眠りしてたのによ一眠りしてたってね僕のインテリアをどこにやったんですああ邪魔だったんで宇宙空間にポイしちゃったぜポポイポ イ, ポ イ, ポ イ, ポイロングラック落ち着け落ち着けどうした何が起こったあ っ, えっび ビ, ビッグコンボイでありますか 撃でありますはあ、ビッグコンボイとあの馬一体どんな関係なんだそんな関係じゃない<笑><笑>あ僕の固形エネルギーを<笑>あんなに<笑>いやビッグコンボイを追って宇宙を西東しばらくエネルギーを補給できなかったもんうんう<笑> 自分の名はマッハ・キック陽塞惑星でビッグコンボイの活躍を拝見しまして。 共に戦おううと思う心に決めたのであります お, 前おいおい食べるかしゃべるかどっちかにしろって食べながら喋んなってママに言われなかったかお願いであります自分をビッグコンボイの舞台に入れてください入れてくださいと言われてもな頼みます一生に一度のお願いでありますこの舞台は新兵たちの訓練が目的だ君のような戦士が入るべき部隊ではないぞそんなこと構いません 新兵と同じいや格下の二等兵から始めるであります副官のロングラックだロングラックお前にマッハキックを預けるしかしベテラン選手とはいえこの舞台ではお前たちの方が先輩だイエッサーいいですかこれから船内を隅から隅まで掃除するんですイエッサーチリ一つでも残っていたらやり直しですからね いいですねイエスさんオラオラオラオラオラオラオラオラオくなりそうだな、ロングラックとマハキックロングラックのやつ、このチャンスにたっぷり可愛がってやるつもりなんだろうな、おいそうそう<笑>どういたどういたどういたえリア<笑><笑>なんだ<笑>ごめんな いやあ、こういう縛れる日にはやっぱあったかい鍋物が一番なんだなー。おっとっと、そろそろいい頃かなー。イエーイ、お掃除タイムだぜ。おれ、おれ、おれ、おれ、おれ。ああ、風情が時代の色が消えてしまう。お 船内、掃除完了分かってますね。もし、少しでも曇りがあったら…ああなんとまばゆいこの光、目を開けていられないまあ、ざっとこんなもんさあのマッハケッコってやつ、一体何者なんだサラブレッド部隊で副官だったらしいけど 要塞惑星の戦いで舞台が全滅したらしいマ、まあ、ハキックだけが助かったのかい要領良さそうだもんなあいつ果たしてそれだけがねひょっとしてデストロンと通じてたりしてなスパイってかだとしたら一人だけ助かった理由もわかるってもんですね疑えばいくらでも疑えるやつだもんな<笑><笑><笑>俺にもやらせてもらえるか そんなものいらないぜ。<タイ><タイ><タイ> あんなやつがいきなりおしかけ入隊してくるなんて絶対おかしいブレイクが言っていたデストロンのスパイって話まんざら嘘でもなさそうだこの手で暴いてやります イバトロンは惑星ガロ付近で続けてアンゴルモアカプセルの反応をキャッチした発見発見アンゴルモアカプセルは惑星ガロ上にあり北緯31度統計134度付近ロングラックアンゴルモアカプセルの回収を任せるはいデストロンはまだカプセルの存在に気づいていないようです我々のダミーを別の場所に着地させて デストロンをおびき寄せている間にカプセルを回収するという作戦ではダメだダメだそんな作戦じゃ何ですってそんな子供だましすぐに見破られるダメかどうかやってみなきゃわからないでしょうデストロンの中にも感覚の鋭い奴はいるんだぜあなたはなぜデストロンの肩を持つんです<笑>やめるんだ、二人ともなぜですこの若者たちはまだデストロンの怖さを分かっちゃいない 君の経験は私もよく知っているだがこの舞台ではロングラックの方が上官だと言ったはずだいえさ思い通りにやってみろロングラックはいビッグコンボイの期待に応えるべく最大限努力しますえ 惑星ガロに向けて射出されたダミー人形の反応をレストロンたちもキャッチしていたサイバトロンたちが惑星ガロの北極に飛んだわきっとそこにアンゴルモアカプセルがあるんだな今度こそ美しく回収してみせましょうたちめなんだなんだダイナスワに侵入者か もうんアルカディス変身な、んだお前は俺に任せとけぶっ飛ばしてやれ待てえそれはわしがスケットとして呼び寄せたアルカディスだマグマトロン様我々がいるのにどうして アルカディスはデストロン1、ワルジェニタ男。役に立つ。<笑>マグマトロン部隊のお手並み拝見と思っていたが、いやはや、あまりに子供じみた罠にはまろうとしていたので、ついつい口が出てしまって。いや、失礼した。何俺様たちが赤ん坊並みのノミスもないやつだって。そこまでは言ってない。アルカディス。 得意の悪知恵で何かか思いついつたか皆さんはやつらの作戦に乗せられたふりをしていてください。あとは私が。何だと<笑>アルカディスやってみろ。お任せくださるとはありがたきお言葉、マグマトロン様。<笑> よっし僕の予想通り、今のうちにアンゴルマーカプセルを探すんですアンゴルマーカプセルの反応は、あの谷間からだよよし、みんなレッツゴー部隊が一塊になると、敵の不意打ちを受けた時に全滅するぞ忘れたんですかマッハキックこの作戦の隊長は僕ですじゃあ、ご勝手に ロングラック。自信満々なところが、要塞惑星での俺にそっくりだ。何事もなければいいかな。スタンピアンゴルムアカプセルはどこなんだえー、っと…どうした、スタンピ僕たち以外にも誰か近くにいますよ 確かな反応がでもデストロンのやつらは北極のはずだろほんなら誰なんだな何かこの惑星の生き物でしょう気にすることありませんよあれは何だ いい何者だそういやいつの間にかマッハキックのやつがいなくなったのだやっぱりそうかいマッハキックはデストロンのスパイだったんだまさかそんな要塞惑星でサラブレッドみたいが全滅したのもやつがデストロンを手にきったに違いないですよ出てきなさいマッハキック何を勘違いしているの新兵さん達ち俺はアルカディス新しいデストロンの選手よえー 皆さんはマグマトロン様への最初の手土産ってわけなの悪く思わないでねあこのままじゃ僕たちおしまいですよロングラック次はどうすんだおめえ隊長なんだろうがどうすりゃいいのか指示しろやなわかりましたサイバトロン戦士らしく正々堂々<笑>諦めましょう<笑>あなんでそれやさて 皆さんの方針も決まったようだから、そろそろ覚悟してもらいますわよ。ウィングバム。何？<笑>どうやら貫一髪のところだったようだな、新兵諸少君。マ、ま、ハキック、惑星コムで僕を助けてくれたのはビッグコンボイじゃなくて、あれは。 あなただったんですか。今はそんなこと話してる場合じゃないだろう。もう一匹いたので、ね、サイバトロン。どうせ言うならもう一頭って言ってくれないかな。 頑張ってくださいマッハキックはおねマッハキックのことを嫌ってたんじゃねえの私たちのために戦ってくれているんですこの際市場は抜きということで<笑>頑張れマッハキック頑張ってください頑張れよほーい<笑>今さら応援されてもねもうちょっと早く俺の忠告聞いてくれていたら<笑> アルカリス変身覚悟してねマッカキック私のファウンダーショットを受けて無事だった人っていないのよねそこだエラピックハンドあああフフフフフフフフフフフフフフ アッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッあッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアうわッうわアうわッアッアッアッアッアッッアッッアあアッアッア マッハキックの活躍で危機一発敵の罠から逃れたサイバトロンたちは無事アンゴルモアカプセルを回収し元宝に帰還することができた2回連続でアンゴルモアカプセルをゲットとはお手柄だロングラック違うんですビッグコンボイんマッハキックがいなければ私たち全員こうして無事に帰ることはできませんでしたいえ私なんかすでに惑星コムでスクラップになっていたはずです 全てマッハキックのお手柄です。私なんかまだまだ。<笑>んそんなに落ち込むなよ、ロングラック。<笑>うんうんうん。また僕の固形エネルギー食べてる。<笑>まあ、ラテに経験は積んじゃいないってことさ。これからは俺のこと兄貴だと思って何でも相談してくれ。<笑> マハキックは要塞惑星の戦いで自分の部隊を失ってしまった人は時として辛い経験をしなければならないだがそれを糧として成長していくものだ私はマッハキックの経験がきっとロングラックにも役立つだろうと思ったえじゃあビッグコンボイは全てを知っていてうん、はあ、い, いい話なんだな とても…またキザなことを言ってしまった本当にそうです私はまだまだ未熟ですよう未熟者この兄さんにまずはお茶でも入れてくれないかお茶その次にはそうだな肩でも揉んでもらうとするかえおいマハキックちょっと調子に乗りすぎだぞ<笑> ビッグコンボイ なんてことだ攻撃すればするほど強くなっていく兵器なんてグズグズせずに攻撃しろロングラックだから攻撃すればするほど強くなっちゃうって撃て撃てマッハキック副官は私です俺の方がベテランだ顔の長い馬とは馬が合いません超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第16話「最強兵器の星」を お, お楽しみにおめえの首の方が長いんだよ